こんばんは。今日はお二人の保育士さんをお迎えして。伊坂博文さんに何でも聞いてみよう。あ、お届けします。あ忘れた<笑>それでは、お二人の保育士さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあ、まずは京都市が行財政改革ということで。 民間保育園の補助金を13億円削減しましたが現場では、どんな影響が出ていますすか教えてくださいいい現場ではすごいいろんな保育園で昇給がストップしたりとかあのボーナス、賞与がすごいカットされたりとかする現状があって。でその 影響とかもあってやっぱりすごい将来不安やなっていう人が増えたりとか若い職員でも生活していくのが今まででもいっぱいいっぱいやったのにこういう辞めたくはないけどやっぱ違う仕事をちょっと視野に入れてる人とかもすごい増えてきてそういう話がすごい多くなってきてでなんか実際辞めようって思う人とかもいたりとかして。 やっぱり将来の見通しが持てへんなっていうところで安心して働ける環境ではなくなったなっていうふうにすごい思います国が保育士さんの賃上げを言っているときにそれはおかしいですよねしかも京都市の21年度の決算は黒字と聞きました伊坂さんどうですか はい、そうなんでですよね。音がでかかったあの国もね一応は保育士の給与の引き上げつまり賃上げをねしないとあかんとは言うんですよエッセンシャルワーカーの処遇はね改善をしないといけないこういうふうに言ってだけども国の方がそのためのお金を補助金であるいは交付金で京都市に下ろしても そっから、先に保育園の現場に降りてるかどうかなんですよね？これね。やっぱりあのプール制という京都市の保育園の制度があって安定した。保育士の給料や、ね、労働条件とか処が守られていたのが、どんどんどんどんね。変えられていってるなっていう風に気がするんですよね。だからそういうのをきちんとやるように。国。や が賃上げをするっていうんであれば京都市の保育士さんもきちんと賃上げができるように給与が上がるようにすべきやというふうに思いますよねで13億円で、ね、カットしたっていうことなんですけど皆さんは知ってますかねこれねこの青いところが2000年の夏に京都市長が このままいったら京都市の財政パンクするっていうふうに言った数字なんです。毎年500億円の財源が足りない。財源が足りないっていうのは収入に対して支出を比べた時に収入が500億円足りないということでいろんなところのお金をカットするっていうふうに言ってその一つが保育園の 補助金13億円のカットだったんですよ。他にもいっぱいありましただけどそれがね2020年の11月に試算した時に500億円足りないっていうに言ってたのが何のことはないここ見たら分かるんですけど2021年度令和3年度の決算が去年の9月に発表された時は102億円の黒字になってたんですよ、ね、500億の 足りないのが百二億の黒字だから、合計ね、六百二億円の見込み違いが生まれたんですよね。で、これ、いろんな背景があります。だけども、一つの大きな要因は、いっぱいいっぱい支出を削って、サービスカットして、負担を増やして。そのことによって、生まれた黒字なんですよね。だから、この黒字の分は、せめてカットした、いろんなお金負担増に。 回してそれを復活すべきじゃないかというふうに思っています昔、京都の保育には保育プール制という制度があって長く働き続けられる希望の持てる保育への制度だったと聞いていますがどうでしたかはい、そうなんです私が勤め出した頃は あのもっとたくさんのベテランの保育士さんがたくさんやりましたなので私もあのその先生方を見ながらあの自分も子育てしてもまた働き続けられる制度だなと思ってましたそれがまあ約10年前ぐらいにあのプール制の見直しっていうことがあの行われましてえっとプール制あ まあ、プール進説明を簡単に指しますとその国の補助金保育の補助金 と,、えー、と 自, 自治体、えー、と府と市の補助金を足して足して全部あの一旦プールしてそれを各、えー、と保育園に分けるあの均等にあの何年目の人はいくらもらえるっていうふうに、まあ、どこの民間保育園で勤めても 同じだけの給料がもらえるっていう安心のできる制度だったんですけどそれがあの、まあえー、プール制自体もカットされてそれがもうプール制という制度じゃなくて、まあ、ポイント制っていう制度になっても去年からはそのプール制自体を廃止するっていうことになってしまったんですよねなので今京都市の保育園どこも給料はその 円によって違いますでボーナなのでまあ友達のお役なんかはもう既にあの給料昇給があのストップしてたり昇給の幅がすごく低くなってたりとかして同じ、えー、勤めの年数でも全然違ってきてるなっていうところです。っていうところでやっぱりあん 安心できないこう長いこと働き続けたらこうやっぱりね結婚して子育てして子供が生まれてその学費とかもかかってくるし、まあ、そうなるとやっぱり安定した昇給がないと、まあ、働き続けるのは困難かなって思いますはいなのであのベテラン先生が 京都市はすごく多かったんですよ。それはやっぱりプール性があったからっていうことやと思います。で、やっぱ私たち、あの、若い時も、そういう先生たちの背中を見ながら、その先生たちからいろいろ学んで、まあ、スキルアップっていうか、いろんな経験を話してもらったりとかして、そこでこう、高まってきてるっていうところもあるんですよね。だから京都市は、全国に比べて、 えー、と保育士の給料が高いっていうところをあの言われますけれどもでもそれはやっぱり長いこと働き続けてる職員がいるっていうことと、まあ、やっぱりプール制のシステムがあったっていうことがすごく大きかったと思うんですよだからそれをなんでなくすんかなっていうところですよねこんなになんとかまあ、保育の 質, 質としてはあのすごく重要な 政策やったんじゃないのかなと思ってます、はい、昨年の出生数が80万人を切って少子化が止まりません全国的にはもう一人保育しようという運動も広がっているようです京都市は人口流出2年連続ワーストワン大山崎町では 子育て施策充実をさせて、人口増にもつながっていると聞きました。伊坂さん、どうですかそうなんですよね。まあさっきね、あのおっしゃったように、プルセっていうのはね、言い方変えたら、効率だろうと、私立だろうと。その同じ条件で仕事ができる。これってね、同一労働、同一賃金っていうね。 働き方で言えばそういうことをね、いち早くやったのが京都市のプール制だと思うんですよね。だから正規だろうと非正規だろうと、同じ仕事をしたらね、同じだけの給料をもらってこそね、安心してできるし、そういう人がどんどんね、正規に変わっていくということがね、大事だと思うんですよ。で、保育園で、実はね、私の子供も3人いるんですけど、保育園で育ちました。で親の子は 先生の仕事ぶりを見て同じように社会福祉の仕事に就きました。で下の子は、ね、それで学んできたんだけどもやっぱりねこのままではね保育士になっても生活大変だっていうんで責任はまた重いしなっていうんで保育士のね資格を持ってるんだけども仕事はねやっぱり保育士以外のところに就くというふうに言うわけですよね。 だからそれやったらね、本当にあのみんながいっぱいいっぱいね、仕事をしていくということにならないというふうに思うんですよね。だから、そういうのを考えたときに、何が必要かということだよね、やっぱりね、子育てしやすい京都市にね、していくということが必要だと思うんですよ、2年連続人口流出が、ね、全国の自治体でトップなんですよね。 それね、若い人が京都で生活するっていうことがねできないからそうなるんですよねだからしっかりと住むところで保育園学校でいろんな制度でこれが若い人が住んでよかったねと言えるような京都市にしていく必要があるというふうに思うんですよねでそれを考えた時にえ私が考えているのはね しっかりと若い世代が生活できるような補助をお金でも仕組みでも制度でも作ったら新しい人がね京都にね引っ越してきますよねでそしたらそういう人たちが京都で仕事してで京都で買い物していけば地域の経済とかね地域の企業もそれで潤っていくわけですよねそしたらそこの生活がアップして ほんで税金が共同市にしっかり入っていくようになるわけですよね。そしたらその税金使ってまたいろんなね若い人のための制度や仕組みやお金をね使っていく。これがねぐるぐる回っていくわけですね。で好循環。循環がね悪い方に行くんじゃなくていい方向に回っていくっていうね好循環になっていくっていうことでやっぱりね 何から始めて、どこでどう締めてくるのかっていうのはね、しっかりと考えて、京都市、市長さんにやってほしいなとで、そういう声を、現場の声を聞いて、議会の中でそれを報告して、でそれが実現できるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。 京都市の保育園で働く職員さんたちが長く安心して働き続けられるように京都の保育が安心安定するためにも伊坂さんぜひ今度は頑張ってくださいね。